おいしいご飯を作ればかわいいあの子も。おいしいねって飲みきりの笑顔を見せてくれるよ。みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧田でございます。今回も、今回もという言い方が正しいのかどうかわからないんですけれども、まあ、今回もです、ね、スティックチーズケーキとかお菓子を。 作っていこうかなと思います。またこんな、ね、僕もエプロンとか着たままなんですけれども、まあ、ぜひチャレンジをしてみていただきたいなと。去年もそのベイクドチーズケーキのレシピをアップしたんですけれども、今回のスティックチーズケーキはかなり内容がシンプルという感じです。去年のベイクドチーズケーキは美味しいんだけれども、結構いろんなクリームを作ったり、メレンゲを作ったりとかしなきゃいけなかったりとかして、まあ、とにかく手間がかかると。時間もかかるし、何かにお金もかかるし。 まあ、それに比べたら、全然ね、今回のスティックチーズケーキは、もうすごい手っ取れ早く簡単に作ることができるので、ぜひチャレンジしてみていただければなという感じでしょうか。とりあえず、3月の竹沢家もいい感じで寒くて巻いてしまいます。ダウンが、ダウンが、ダウンが欠かせないぜ。そんな感じで動画をスタートしてみましょう。うー、レッツスタートダチコーンこれの材料の確認でございます。砂糖。 生クリーム、そしてクリームチーズ、このタッパーの中は薄力粉です。で、卵が今回3個と、何かしらのジャム、そしてマーガリン、もしくはバター、本当はバターの方がいいんですけどね、マーガリンの模 OK です。で、調理器具もまあ普通のもので、ザルとボールと、キシャムチとゴムベラと、泡立て器みたいな感じで、まあいつもどおりっていう感じです。で、去年のベイクドチーズケーキと同じような感じで、とりあえずタルト生地を。 作っていきます。もう分量はほぼ一緒。ん違うか。分量はちょっと、ね、変わってるんですけれども、配合はもう全く一緒です。そんなに生地がたくさん必要ないので、ちょっと少なめにしてあるという感じですかね。一応全体の 60% ぐらいの割合で、今回のレシピを書いております。こんな感じで、まあ、その電子ばかりの上にボウルをドンと置いて、バター、もしくはマーガリンを45グラム測ると。 それで、このままだと硬くてちょっと使いにくいので、電子レンジにそのまま入れて10秒ほど温めておきましょう。そうすると柔らかくなって扱いやすいかなと思います。それで、その際にちょっと注意点なんですけれども、電子レンジで使っちゃいけないボールってたまにあるんですよ。その金属製のものだったりとか、放浪製のものだったりとか。何かしら の, このプラスチックとか樹脂のものだったら大丈夫なんですけれども、そういったものを、ね、電子レンジで使うとちょっとこう危ないことになったりしかねないので、 ならないとは思うんですけれども、しかめないので気をつけましょう。で、バターを45グラム入れたら、とりあえず砂糖を、えー、と30グラム入れるみたいです。そうしたらこう、くしゃむしにう柔らかくなっているかなと確認をしておきましょう。このときに、ま, ま, まだ、ね、マーガリンが硬かったら、もう10秒ぐらいちょっと温めておくとよいかなと思います。この後に卵黄。 を入れるんですけれども、卵を入れたあとにそのレンジでチンしちゃうと、卵のほうに火を取っちゃうので、そうするとなんかこう、ね、卵焼きになっちゃうじゃないですか。それは避けたいです。卵黄を入れる前に、一応硬さを、ね、ちょっと確認しておくとよいかなという感じでしょうか。で、バター、砂糖、卵、卵黄ですね。この3つを入れたら、軽くバカバパパパパッと混ぜていきます。 それぞれ の, この素材がある程度馴染んで、ちょっとこう、ね、黄色いというかオレン ジ, オレンジからなんか黄色にいくというか、ちょっと白っぽくなれば全然 OK です。あ る, ある程度混ざれば OK! でその次は薄力粉を使っていきます。薄力粉。なぜか知らないですけど、も、この僕が今回使っている薄力粉、これに1袋980円とかする、なんかすげえいい薄力粉なんですよ。 なんていうのフラワーと か, なんかバイオレットみたい な, なんかああいう小麦粉は200円とか言ってるじゃないですかでこれ1000円したんですよでその1000円の薄力粉を使って何が変わったかって聞かれるとよくわからねえっていうこのねなんともこの話のネタにしにくい感じちょっと僕の使い方が悪いんですからねこの良い薄力粉の違いが。 わからない、今日この頃でございます。まあ、その話はどうでもよくて、えーと、薄力粉は120ですね。今入りました。で、このときにボウルに入れて、まあ、混ぜていくんですけれども、あんまり こ, うこねくり回さないほうがいいかなという感じですね。できるだけこんな感じで、さっくり切るような感じで混ぜていくとよいかなと思います。でそのときに、卵、砂糖、バターが混ざったものと薄力粉、これが、ね、こう仲良くなるように。 混ぜるといいますか、できるだけその白いところがなくなるようにこう切、切って、切って、切って、切ってとっていう感じで混ぜてみてください。で、僕は途中で、あっ、そうだと思って、ちょっとスパイスを入れてみました。えー、ジンジャーパウダー、シナモン、えー、そしてカルダモンのこの3つですね。前にクッキーを作ったときに使ったようなスパイスなんですけれども、もし、えー、ご自宅の冷蔵庫の中にこの辺のスパイスがあったならば、ちょっと入れてみても面白いかなと。 思います。別に入れなくても全然大丈夫です。ジンジャーパウダーとシナモンとカルダモン、この辺結構おすすめですね。も<笑>のによってはなんかこうでもうちょっとこう違うスパイス入れてもいいのかもしれませんが、僕の手持ちのネタとしてはこんな感じです。で、だだだだとこう切り混ぜてきて、その白っぽいところはだいぶなくなってきて、かなりまとまり感みたいなのが出てきたら、もう OK、OK という感じです。まあ、普通にこうシャムじゃなくて、手でやれば もう生地がまとまってくれるので、適、ま、当、あ、にギュッギュギュギュッと押しつぶすかのような感じで、まあ、ボール状にしてください。まあ、普通に こ, うねこねるというか、押し付けるというか、ちょっと握ればもうすぐにまとまってくれるので、まあ、この辺は全然問題ないかなと思います。で、えー、とこの生地を・・ ラップに入れて、まあ、冷蔵庫で寝かせるわけなんですけれども、本当はあの、ちょっと欲を言うと、2時間、3時間とか、もっと言えば い, い。一晩とか寝かせてあげると、本当はいいです。本当はいいです。けど、僕はちょっとちゃちゃっとやってしまいます。このおいしくなれっていう、ね、願いを込めてね、結構これ大事なポイントかもしれません。おいしくなれっていう願いを込める。まあ、そんな話はどうでもいいか。まあ、そんな感じでやったらと生地が出来上がりましたので、次は生地を。 えー、作っていきます。これがまたシンプルでね、なんか画面の中の僕はすっげえテンション上がってますけれども、砂糖、クリームチーズ、卵をボールの中にイントゥーするじゃないですか、入れるじゃないですか。で、その後に薄力粉を入れて生クリームを入れればもう OK って感じなんですよ。なんとシンプルな。で、最近このフィラデルフィアの、ね、クリームチーズがなんかこう、なんかプラスチック容器 なんかこうパッケージに入るようになったのがです、ね、これ僕の中ですごくいただけないんですよね。なんか前はこのアルミホイルだけのすごい簡易ホースだったんですけども、あれがな く, なくなってしまったんですかね、最近スーパーで全然見かけなくて、あれがなくなってしまったのがすごく悲しい感じです。僕がクリームチーズを使うときは、大体こういうお菓子作りに使うときが多いので、まあ、買ったらそのままバーンと入れちゃうんですよ。 だから、こういう容器に入っててもなんかこう、ね、すごいもったいないというか、なんかうーんという感じで、ね、悲しくなります。でまあ、クリームチーズはそのままだと硬くてまた使いにくいので、電子レンジでクリームチーズの場合は20秒くらい温めるとよいかなと思います。結構、ね、物が大きいですからね、20秒、30秒くらい温めておきましょう。そうするとクリームチーズが柔らかくて練りやすくなるかと思います。で、電子レンジで温めたら、卵を2つ。 を入れてください。で、この後に砂糖を入れるのかな、うん、そうですま、ね、た砂糖ですね、こんな感じで電車ばかりの上に乗せて、砂糖は70グラムという感じですね。クリームチーズは200グラムって分量で書いてますけれども、もし買ったクリームチーズ の, その容量が、 1 9 0グラムだったらそれはそれでいいですし、220g とか、まあ、そんな中途半端なやつはないと思うんですけれども、2 2 0とかでもいいです。20g ぐらいのプラスマイナスの加減は何も気にしなくて OK です。さすがに2 5 0とかはちょっと多すぎかなと思いますけれども、2 0 0ぐらいという感じで考えておいていただけると嬉しいです。それで、それぞれ砂糖も入れて、木べらでこう、ね。これはゴムべらか。 ゴムベラでこうサクサクサクっとクリームチーズの大きい部分を切る。で、ある程度細かくなってきたら、こんな感じで泡立て器で滑らかにしていきましょう。そうするともう、ね、動画で見ていただいてわかるとおり、かなりなんか滑らかになるというか、クリームっぽくなるのがわかるかと思います。でその次は薄力粉をちょっとだけ入れます。1キロ9 8 0円の薄力粉はちょっとだけ入ります。分量としては、 30グラムちょっとだけって感じですね。1000円の 30g、1kg、30円ってことですかね。30円。30円、今、電子ばかりの上に乗りました。で、残りのものはタッパーに入れられて、30円が今、ボールの中に入りました。30円です。そのね、何言ってんだかな。と、はい、かいっか。そんな感じで、またそのボールの中に入ったら、 軽くこう混ぜていくような感じでしょうか。そんなにがっつり混ぜなくても大丈夫です。ある程度、その粉っぽさというか、そういうのがなくなれば OK。それで、最終的に生クリームを入れていくんですけれども、生クリームは普通に植物性の安いやつでよいかと思います。 生クリームってその植物性と動物性というのがあるんですけれども、結構用途によって使い分けたほうがいいんですよ。今回のこういうクリームチーズみたいな場合は、どっちかというと、こ濃厚、こってりというよりかは、わりとあっさりとか、なんか香り豊かとか、なんかそういった方向に仕上げたほうがうまくいく場合が多いと僕は思うので、まあ、普通に植物性でもよいかなと思います。動物性ん、チャレンジしてみたいということでしたら、それはそれでもいいと思います。 それで、生、まあ、クリームを入れたら泡立て器で、よくカクすると。よく混ぜる、合わせる。それで、これで生地が完成。すんげえ簡単じゃないですか。それで、レモンとかあったらなお最高って感じですね。これは分量外ということで、よろしくお願いします。で、とりあえず、レモンがあったんで、ギュッと入れておきました。私、最近、一日一回。 にんじん、りんご、レモンを、ね、13でバインってやって、にんじんジュース飲んでるんですけども、それのおかげで、レモンがたくさんあるということで、とりあえずレモンを使ってみたそうな。でこの時点で結構ね、そのいい匂いがするんですよね。なんかこう、クリームチーズとか、こう卵とかの、ね、甘い、良い香りみたいな。あ, あこの生地絶対うまいわって、作っているときにきっと思うかと思います。で、その次にタルト生地を作って、 えっと、普通 の, そのクリーム生地を作って、その次に型を作っていきます、ここが一番めんどくさいです、今回の中で。普通にその平べったい型を持っていらっしゃればいいんですけれども、まあ、持っていない方も結構多いかと思いますので、クッキングシートでその型を作っていくことになります。目安として450平方センチメートル、平方センチメートルですね。 えー、二乗のやつです。450平方センチメートルになるように、えー、その大きさを調整してみてください。僕の場合のこの天板はその奥行きが25センチあったので、まあ、450÷25 ということで18センチ、えー、横に18センチの目安で型を作っております。もし皆さん の, うーその天板の。 奥行きが20センチだったら、450から20を割って、大、え、体、ー、いい23センチ、22.5 センチという感じで計算をしていただくとちょうどよくなるかなと思います。丸型のものでもできると思うんですけれども、その場合どう計算をしたら い, いのかは、えー、っと、ちょっと Google 先生に聞かないとわからないです。240? どうすればいいんだ。240? なんか・まあ・丸があって・まあ・よくわかんないですけども、まあ、計算をしてください<笑>ということです。450平方センチメートルが目安です。で、この型を作ってね、の端っこ端っこ、あのホチキスでパチンパチンで止めておくと、えー、崩れなくてよいかなと思います。 タ ル, トタルト生地を敷いて、そのクリーム生地を流すじゃないですか。で、そのときに結構、生地自体が柔らかいので、あんまりこの町っていうんですかね、マチじゃないか、壁高さこれが低いと溢れますので、できれば3センチくらいのこの高さがあるといいですね。そ, のそれぞれの高さですか。それ以下になってしまったら、ちょっとめんどくさいですけども、やり直しって感じで。 その生地を流しているときに、ね、普通にこの型から生地が流れ出すと、それまた悲惨なことになりますので、えー、それだけは下げていただけるとすごくうれしいなと思います。さすがに、ね、こう天板のほうに生地が流れたらもう、これね、ちょ再利用できないですからね、ちょっと悲しい気持ちになっちゃうじゃないですか、そんな失敗したら。まあ、そんな感じで気をつけてください。あ、なんかすげえ進んでるな、えーと。タルト生地を敷きました。<笑> 敷いてました、ね、なんか普通にこの型の上にこうタルト生地をパラパラパラパラっ と,、えー、とパラつかせて、あとは指でこう、ね、一生懸命、ばシょいばしょいとやってあげるとよいかなという感じです。で、その横にこの僕のお皿を、なんか忙しいっすね、今回。余計な話しすぎなのかな。なんでだろう。あ、まい、あ、いや。えっ、ー、とそ、あ、やべや べ, やべ、えーとその、今お皿置いてるじゃないですか。これなんで置いてるかというと、その壁にしたいんですよ。 この生地を流して、あのお皿がないと、普通にこのね、<笑>天板のほうに、こう、ドラル ラ, ラ, ラ, ラッといって、こうね、悲惨、悲惨、悲惨、悲惨、悲惨っていう感じになってしまうので、それを防ぐために、ああいう長いお皿を置いているような感じです。ちょっとお手持ちのお皿を探してみて、探してみてああいう壁になるようなお皿がないか、ちょっとチェックをしてみていただけるとよいかなと思います。それがないということでしたら、ちょっと、ダイソーへ行こう。 とななるような感じですかね。型があれば本当は一番いいんですけどねあの型って持ってる人は少ないと思うんですよねうん僕もちょっとさすがに持ってないなっていう感じで今回クッキングシートで対応してる感じですおっとっとっとでそこで180度で35分焼いてください35分そうするとこんな感じになりますでとりあえず粗熱を取るために放置しますそうするとすごい絞みます なんかすごい一瞬であのなんか景色が変わってますけどもそこそこ時間経ってます35分焼いてでこう置いとくじゃないですかあの生地がすごく柔らかいんでもう触らないほうがいいですもう焼き上がったらとりあえず30分ぐらい放置1時間くらい放置したほうがいいかもしれないですで普通にこう触れるぐらいさ、ま、あの粗熱が取れたらこういう感じでなんかこうラップの上にこうねなんかよいしょってやってあげます で、このときもあったかいと、すごい生地が崩れやすいので、もうまるで、まるで、まるで、半分寝てる赤ん坊をベッドに運ぶときのような気持ちでやっていただけるとよいかなと思います。まあ、ちょっと僕はその半分寝かけてる赤ん坊をベッドに運んだことがないので、この、ね、例えが正しいのかどうかはわからないんですけど、まあ、そんな気持ちということです。赤子が、赤子は泣き山まぬように、泣き山まぬよう、なんかいろいろ違うな。落ち着け、俺。なんだっけ。 まあ、そんな感じですその。丁寧にラップにくるんで、えー、冷蔵庫の中に入れて、えー、1時間、2時間、えー、放置するといい感じです。で、これが今、まあ冷や、冷えた生地なんですけれども、しっかり冷えると、えー、生地がこう、ね、しっかりしてくるといいますか、そんなに柔らかくなくなってくるので、扱いやすいかと思います。でも、粗熱が取れない段階では、えー、取り扱い注意。フラジールってやつですね。取り扱い注意って感じです。割れ物注意みたいな。 それで、えーと、とりあえず真ん中に今、一本ラインを引きました。それで、ここからとりあえず半分にサクッと切っていきます。下のタルト生地が本当にまた崩れやすいというか、もろいので、できるだけこの包丁の先っぽの方からちょっとずつ落としてあげるような感じで、えー、丁寧に切ってあげるとよいかなと思います。それで、半分に切ったら、あとこの幅はもうお好きなように切ってください。僕は 1センチちょっとぐらいずつ切ってますけれども、本当この幅はお好みです。で、あとはもうわかるかと思うんですけれども、ジャムを塗って完成って感じですね。ブルーベリージャムとアンズジャムを僕はハーフハーフにしてみましたが、この辺はお好みのジャムを使ってみてくださいませ。僕はあんず、アプリコットが超おすすめですで。食べてんじゃねえよという話ですねで。これでもうチーズケーキ自体そのものはもう完成です。 普通にそのどなたかが、そのな ん, んですかね、お客さんといいますか、その食べてくれる方がもう自宅にいらっしゃってくれれば、まあ、その場でもう、ね、なんかお皿に盛ったりとか、生クリームを添えたりとかして、あのホイップクリームとかを添えたりとかして、ね、出してあげればもう全然バッチリ。で、もう今回は僕はそのホワイトデーの このプレゼント用なので、えー、個別放送していきます。それで、このラッピングに関しては本当にアイディア次第だと思うんですよ。今回、僕はおまけっぽくご紹介させていただくのは僕なりのやり方という感じなので、もし皆さんの方で何かいい方法が思いつけば、そちらのほうを試してみていただけると面白いかなと思います。とりあえず、僕の方法としてはラップを普通に使います。サランラップ。で オーブンシートをこんな感じで細く切っておいて、このオープンなこの開け口っていうんですかね。それを用意してあげるような感じで作っていきます。ちょっと短めにサランラップを敷いて、オープナークッキングシートを敷いて、でその上にこのケーキを乗せて、で、ここからこうラップを包んであげるようにすると、なんとなくイメージできますでしょうか。 そうするとその、ね、もらった人がどこから開けるのかがわかりやすくてよいかなと思って、僕はこんな放送の仕方をしているんですけれども、いかがでしょうか。ちょっとめんどくさいんですけれども、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。で、何回も何回も、3回、4回、5回くらいやれば・えー・ <笑>慣れてくると思うので、ちょっと頑張ってやってみてください。で僕はこれ、ね、チーズケーキ2枚あるので、この2枚分ひたすらこう梱包していくんですけれども、ちょっとヒントが見れると思います。えー、こ, の後この後に僕が実際に作業しているところが出てくるんですが、早く、早くその動きを見ていただければ、あこういう感じでやるのねと。これ、これ、これ、これ。 引いて、置いて、置いて、巻いて、OK、引いて、巻いて、巻いて、OK、こんな感じで、ひたすら、ひたすら、やっていきます。<笑>まあ、この作業がね、すごい時間かかって、なんか僕のこの気持ちとしては、本当にね、途中で何やってんだろうな、俺と、すごく思ったんですけれども、まあね、これもまた、生徒さんに配るようなので、生徒さんが喜んでくれればいいかなと思って。 まあ、こんな感じで頑張っておりました。なんかついつい思わずなんか iPhone で写メを撮って、なんかできたみたいな感じでツイートをしてしまったんですけれども、まあ、そら、ツイートもしたくなりますわという感じですね。まあ、そんな感じで動画のほうが終わりました。いかがでしたでしょうか。ちょっとラッピングのところでなんか、ね、いろいろ細かいことを言ってしまったりとか、途中で僕が雑談してなんか慌ててしまったりとか、いろいろありましたけれども、大体のイメージはつかめたかと思います。もう一回ちょっと簡単におさらいをさせていただきますね。 とりあえず最初、タルト生地を作ります。えー、バター45グラム、砂糖30グラム、そして卵黄1個をひたすらこうバーッと混ぜる。で、ある程度こう、ね、仲良く混ぜ合わせてきたら、えー、小麦粉を120グラム入れて、またよく混ぜて、でそのときにお好みでカルダモン、ジンジャーパウダー、えー、とナツメグじゃなくて、シナモンとかを入れて、混ぜるとなおよい感じだよということです。でそれでひとまとまりな、ひとまとまりになってきたら手で。 ポンポンポンポンと、おいしくなれと愛情を込めて、冷蔵庫にインするで。その次はケーキ生地、クリーム生地を作っていきます。クリームチーズ200グラムをレンジで20秒ぐらいちょっと温めて、でそこに砂糖と卵、砂糖70グラム、卵2個を入れますで。それでガーッと、最初はゴムベラとかで切って混ぜて、ある程度細かくなってきたら、泡立て器でバーッとクリーム状にする。 それで、その後に小麦粉30グラム入れて、またちょっと混ぜて、生クリーム入れてちょっと混ぜて、もしご自宅にあれば、レモンとか。まあ、半分。半分入れれば十分ですね。ちょっとそれでも多いかなと思うぐらいです。入れて、ガーッとやる。そしたらもう完成。それで、その後は型を作る。450平方センチメートル。450平方センチメートル。平方センチメートルって普通の生活をしていたらなかなか言わないですよね。平方センチメートル。 たぶん僕、成人してから初めて行ったんじゃないかなと思うくらい、なかなか言わない言葉なんですけれども、まあ、450平方センチメートル。えー、僕の場合の天板は奥行きが25センチだったので、450÷25 をして、18センチ、18センチメートルと来たので、 えーまあ、1 8ンチの幅を揃えて、四隅をホチキスでパチンパチンと揃えて、タルト生地を敷きの、クリーム生地を流しの、180度のオーブンで35分焼きの、焼き上がったら1時間ぐらい放置しの、そしたらラップを引いて、赤子のようにこのラップの上に乗せて、冷蔵庫に入れのという感じで、出来上がりという感じです。で、まあ、スティックチーーズケーキって という名前で今回やってますけれども、スティック状じゃなかったら普通のチーズケーキじゃないですか。言ってみれば。なので、まあ、お好みによって形を変えて普通のチーズケーキにしちゃってもよいかなと思います。一応、糸としてはスティック状にするためのレシピですけれども、普通にこう、ね、三角形のチーズケーキにしてもいいと思いますし、なんかね、三角形にしてお皿にのせて、そのブルーベリーソースを柔らかくしたものとか、 をなんかお皿の上にちょんちょんちょんと垂らすような感じにしたりとか、なんかあとミントを添えたりとか、なんかそんなことをすればもう、ね、立派なデザートになったりすると思うので、そういう使い方もありだと思います。そんな感じでしょうか。いやなんか普通にこうベラベラベ ラ, ベ ラ, ベラしゃべってると、なんか僕が結構あっという間に感じるんですけれども、結構長いですよね、24分、結構長いです。<笑>まあそんな感じで、今回はスティックチーズケーキの方をご紹介させていただきました。えー、この下の下概要欄から、 そのプリントというかレシピプリントみたいなのもダウンロードできるようにしてありますのでよかったら印刷をしてレッツクッキングしてみてくださいそれではフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ